今日はキリカブクッションをこの猫のお部屋に加えたいと思います。ママはい。キリカブクッションどうぞ。 興味津々ママちゃんがまず乗ろうとしています乗りましたね降りましたそしてママちゃん、キーちゃんみんな興味津々です うん、猫は地べたよりはちょっと高いところが好きなんですよねそして囲まれている丸く<笑>まああるいは四角くもいいんでしょうか丸が好きだと思います丸く囲まれているところが好きなのでキイちゃん 10歳陣取りました気に入ったみたいです、うん、なんか体はスリスリして喜んでますね 気に入ったうん、みっちゃん、気に入った。うん。みっちゃん、気に入った。聞いてくれた。みっちゃん。<笑>よかったね。使ってください。切り株クッション。あら。